はい、えー、おまたです。よろしくお願いします。えっと、私は最近あのえっとポッドキャストを広めることを一生懸命頑張って、今日もあの井戸端、えー、シビックテック井戸端キャスターですけども、えー、ぜひあの、えー、皆さんが実はあの。 人で発信する人になってほしいと思って今、t h i s t e c h r a d i o n e っていうのを細々とやってるので今日もその布教活動をさせていただけることも、はい、したいと思っております。よいしょで で細々とやってるんですけどあのお声がけをした人たちをどんどん超ってるんであのノーコードで登録をしていてあのやっぱりいろんな人にやっぱシビクテックをしてもらうためにいろんなやっぱりこうチャンネルがあるといいなと思っているので、えー、皆さんがここにいる皆さんが全部チャンネルを持って発信をすると、えー、全国に少しでも届くんじゃないかと思っているのでぜひ始めていっていただければなと思っています。えー、結構ポトキャスト、あの手軽にににできるののと、といいろんな、あの特にあの方にラジオっていうす か, かり やすいメディアということで広報活動の一つとしてぜひ考えていただければと思います。以上ですはい